皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています。2022年3月26日、今週のパニガルムは、バージョン 6.1 で追加された新しいボス、原生化フルポティでした。よくわからないまま魔剣士で乗り込んだのですが、どうやら失敗だったみたいです。これは魔法使いとか遠距離で攻撃できる職業の方が戦いやすい印象を受けました。 そして、今週の最後に開いた天国ですが、こちらもバージョン 6.1 で追加された新しいボスモンスターでした。こちらもよくわからないまま魔剣士で乗り込んだのですが、これは魔剣士でもまずまず戦えた感じです。途中に出てきた魔力玉の扱いをどうすればいいのか、よくわかりませんでした。暗黒連撃を2回入れても驚きの白さだったので、壊すのを諦めてしまいました。